皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2月17日モンスターバトルロード協力チャレンジバトルが始まりましたみんなが待ちわびた仲間モンスター8名によるパーティー同盟バトルですワクワクしますねということで早速行ってみましょう第1戦の「そんなの絶対無理図」ですが元ネタがあるようです 3DS 版ドラクエ8のモンスターバトルロードに登場する最強の相手らしいです。PS2 版では登場しないので知らないという人も多いのではないでしょうか。3DS 版ではとにかく強くてまさにモンスターバトルロードのラスボスだったという噂です。それに比べたらドラクエ天版のそんなの絶対無理すはとてもいい塩梅ですね。今回の報酬もなかなか良いものが揃っています。 青持ちのアイテムと新しい武器を一通り揃えるためには、黄色、緑、青のチップが、それぞれ16個必要みたいです。第1戦から第3戦をクリアすれば6個ずつ集まるので、残り10個ずつをリプレイで集める感じですね。それぞれ5回ずつリプレイすればいい計算なので、そんなに大変ではないと思いますが、サブキャラもやる人はちょっと大変かもしれません。ハッピーハートの交換レートも破格に安いですので、ハッピーハートを使い切ってしまっている人にはチャンス到来ですね。